プレミアムよさこいがあのライブで行われましたがその時の総通り曲で使われましたよさこいリミックスに合わせてまいりましょう、えー、レイカ神さんときらかさん、えー、マインドとつだ鈴風と踊りたい で, で最後サマージッパンさんとてシャもさんでよろしいでしょうかねはいそれではまるまる1曲いきます短いので ダンスカンパニーエンタメです。 はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。いますみません、えー、続きましてマインド踊り会でいきましょう。ごめんなさい。鈴風さん、一番最後です。ジッパさんとかテイサバさんと一緒にお願いしましょう。